私のは7話に持ちこしになっちゃったみたいだけどみんなで会うのは久しぶりねオフ会なんて何年ぶりかしらうんうんおーキャサリンさんすごいなの付近がいたチョコみたいなのキャサリンキレてるキレてる肩にメロンパンとちっちゃいジープ乗せてるゾンビなんてあなたぐらいよはいツド 口には落ちちゃったけどね、うん、どうかしらちゃんと縫い付けられてるかしらあ耳が落ちた。あら大変ひろわなきゃよいしょ。なあやべ、下向いたら今度は目が落ちそうだ。あダメじゃない、キャサリンほら上向いて頭の後ろトントンして大丈夫。あよかったら 私のの予備のウィッグ「これならほとんど顔が全部隠れるからいろいろ取れちゃった時用にあげる」「さだちゃんありがとう遠慮なくもらっておくわ」「それにしても今日の下り坂48よかったわね」女 意味もなくターンしてきてくっ殺せで連続で言うシーンとか最高にしびれたわくっ殺せくっ殺せくっ殺せうわびっくりしたベートベンのちゃんいたの最初からいたでござるよわしだけお深い仲間はずれはひどいでござるあら、ベートベンさんじゃないそんなに私に会いたかった。 わし二次元にしか興味ないからの。つれないわね。うん、<笑>おかげでロリコン疑惑は晴れたんじゃがの。あ、そういえばベトベのおじいちゃんごめんなさい。あら、なんのことでござる？こないだ花子のせいでおきぐさんに髪の毛全部。 取られちゃったから。ああ、そのことでござるか。大丈夫じゃよ。そのうちまた生えてくるじゃろうしな。生えないわよ。え？私たちって、ほら、もう死んでるじゃない？新陳代謝がないから。ねえ。え？ごめんなさーい。ええー。ウィッグいる。